福島県は本山市から福島学生原種シードの皆さんですそれではお願いいたします